サポさんなのにやばいスコアが出ました。自己記録大幅更新です。皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは柚木ゆかりでお届けしています。4月13日、チームレベルが66になりました。チームレベル66の得点はベージュ色の追加です。というわけで、早速ベージュを試していきましょう。 メインカラー、サブカラーともにベージュ色にしてみました。どんな感じですかねやはり両方ともベージュだと変な感じがしますね。そうでもないですかよくわかりません。というわけでサブカラーをポイズンにしました。とりあえずこれでいきます。評判が悪かったらすぐ変えます。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。